ああ、俺だ。ファウンデーションだ。最近、この島で奇面の地震が起きているようだな。それが、なんで起きているのかが、突き止めたいんだ。まあ、まあ、俺からすると、白旗は、あいつだと思うけどな。ま、まあ、俺の勘だけどな。